行ってきましたよお噛みつくことがあります気をつけましょうかわ い, いずっとああずっとなめなめしてますよチラチラチラっとこっちを見るのも可愛 い, いですね ちっちさんですおお一瞬噛みつかれるのかと思いましたがただのただのあきびでしたねみんなのびのびーっとしていてかわいいですねあもう一連発クビ<笑>をしてくれましたハクーンリュウさん<笑> ニョもニョもニョもニョお口が動いておいしそうに食べてますねこっちにも「ください」ということですねお口大きいですねはいというわけで人参一1パック100円 思います。おお、早いです。二三口で。パクパクいきますね。はい。この時間がやってまいりました。もう外は寒いからでしょうか。皆さんは今まだ中にいるようですね。奥のイルミネーションが綺麗な色ですね。 ですね、雪国ならではですねいっぱいいっぱいいろんなサイズがありましたわすごいさあヒロイズカップいよいよですいろんなカラフルでとっても番号が見やすくなってますね。 スタートしましたよく見るとそれぞれ馬がですねリボンなどをつけていたりとっても可愛 い, いおめかしをしていますねもう一つも続いていきます金本着信狩り最初の紹介はさすがシリアです左に上がら駆けた八幡の山の下が着きました ランスのクイ ー, ンでそれからードがゆっっくりなので一緒についていってて見ることができるのもななかなか貴重ですよねあ見てください三三つ編み三つ編編みみた一味障害の中間点です、ね。 もうみんな止まってます。 すごい<音声>あこのてっぺんに行く前のがお<音声>うこの山を降りた後のシューンって下がる感じはでも気持ちよさそうですね 後ろのイルミネーションもピカピカしていて、綺麗ですね。先ほどピンク色のもチカチカ点灯していました。おお、ゴール。全員なってきました。あ、どうなる、どうなる、どうなる、どうなる、どうなる。お、お、お、お、お、お、止まっ、え、止まっちゃない。えー、あ、あ、動いたー。あ、すごく。あ、ハラハラする。ゴール直前でしたね。 皆さんお疲れ様ですヒロインズカップご覧いたただきましたゴール前そこで止まるんかいって感じでしたけどすごい勝負でしたねというわけでいろいろと見てきましたけど「万栄競馬面白かったですね!「インクチャンネルカップ」は今後もいろんな場所でやっていきたいと思ってますそして今回 ご協力いただいた万栄帯広競馬の皆様本当にありがとうございました。